しんですでねえ、今回はまだその姿を注文をめすることはできないんだけど、その代わりにねえ、ルールが手にしてみたんで、そのようるの こってどういうことればいいかわかんないよね結構スペースもせないしだからとりあえずテーラーにあることを適当に書き出してみたよみんなどう思う何が気になるドロドがあるわかってるよケラしののだね でしょレイはクリールは空気が読めぬでいいかもよいのだからねお見通しなのさだからねちゃんと書いたのみにねじゃあみなちゃんのかなわるケケケケケケケケケケケケケ これが動いてるんだよ。レール凄くなーい。なら、わるわるするよね。けどね、今、クレジーがすごくように、帽子をするったりしてるんだけど、結構大変なんだよ。レール嘘きにそれに、他にもするってるものがあるんだけど、それはないし、ん せいさってな感じでがんってぬハみぬも終わったところでこんの動画も終わるよーレイルのモデルができあがったらいろいろできるね楽しみそれはまた次の動画までまたね